お は, おはようございます。はいおはようございます。お二人ともなんか朝から元気みたいだね。うん、今アフの上で戦ったりしました。戦ったり。ぽっちゃん、ぽっちゃん危険だ。後ろから冷めてきてるよ。<笑>うん、はいぽんちゃん。うん、はい。 ちゃちゃちゃあはい。 じゃんくん少し遊んだりして体を動かしてみるっていうのはどうかなうん遊ばしあんまり食いついてくれないことも多いんだけどね、うん、ねなるべくちょっと思いついたら遊びに誘ってみよう、うん、で遊んだとすぐトイレ行きそうな気はするけど。 はいまたトイレかな。トイレ掃除したんだけどもう何回か入っちゃった。ポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンちゃん。ポン ち, ち, ち, ち, ち, ちゃんと。そしてジャンくんジャンくんジャンくんジャンくんジャンくんこんなのもらったよー。私がもらってジャンくんと。 んゃんジャンポンお年玉いただいちゃったよ最近ねちょっとジャン君を遊 ば,、ね、遊ばせてみようというふうに思っているので、うん、遊ばせないとねが伸びてるこれは何でしょうかこれはねかみかみするやつだっておもちゃ歯磨きにもなるおもちゃかむとあの歯磨きになるってやつかなあたたびにあたたびなのかなんかテ ー, テープじゃなくてななんだっけあ 紐がぐるぐるってなっててななななたたり、ここうあはここここたたの枝なののの脇とろががかな、うん、んあなんかか、はい、ん来どうさあ、これでう体を動かそうちょる。 どうかな、あ、またたびの実と。これを巻いてあるさ、中が枝がそうなんだね。あ。ペロペロしています。どうすか、これ、耳みたいですけど。ど, し か, どしか、どしか。どしか、どしか。ペロペロしています。いいすはい、どうぞ。ワンちゃん。ワンちゃんに回るよ。 力を持っていよしいね、ジャン君。 ににいいですね、にによいしょ。 何ってなった音がした音がしたしあれでもやっぱりそっちそっちに夢中なのじゃんくん。よい して、はいはい。あれ。これ探してる、これ。うん。う ん, ん, ん。二、はいはい、<笑>人とも。噛み噛みする方に。夢中。はい。プレゼント。 お年玉と玉、ありがとうございいまます。いただきました。だきしジャン君には運動させてみたら膀胱炎が治るかもしれないという全くどこからも根拠がないんですが<笑>そんな気がするのでやってみます。